改めまして、ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。もう一つボリュームを m c p 3 2の3番ピンにつけました。PWM の周波数を制御します。VVVF の疑似音が出せます。試作機1号は、こんな感じになりました。ドリルが欲しいのではなく、穴が欲しいえ、ドリルが欲しいドリル以外にどうやって穴開けるの 穴が開いています。削りカスがいっぱい出てきましたそろそろ穴が開きそう穴が開いた6ミリなら7ミリの穴を開けましょうこんな感じで加工しましたご視聴ありがとうございました